上がりホールで、ね、えっ、ー、となんとカメラもやりたいと、はい、僕の仕事がなくなるけど<笑>でもカメラやってる方が意外にこう言いやすいは言いやすいと思うんで、うんうんうん、ちょっとチャレンジしてもらおうと思います、はい、邪魔なんないように、はい、じゃあこれからこれが真央、はい、ちゃんアングルですね今受け渡されました ち, ゃちゃんとあの撮っといてね、はい <笑><笑>ちゃんとっって、て確確かにかにに<笑>れましももうう一回回らいょそれは<笑>左<だー><笑>木の中ですね。木の中 しょうはいありがとうございますすりホホーフ ー, です3ホールです、ね、ルしたでね風ちちょっと出てきたねですお め, っち ゃ, め, ち ゃ, めっちゃ明る い, い, い、ね、白やからさん。 バイバイ。モ、はい、ンちゃんの顔はすごいことにってる。<笑>全員モデル。私<笑>減られちゃったんだよな。酷、うん、そうだよねここでよ、うん。でも全部お任せでいい。うん。おいあ、ありましたか。セカンドました。行ってらっしゃい。行きまーす。はい。さ、あセカンド。 七ヤード九番ヤンで。はい。ナイス。ナイスオンチエード<笑>バイバーイ。九十<笑>ヤードピッチング。 素晴らしい、えー、欲しい欲しいねわ、すごいめっちゃむかるんすごいねそれで打てるって素晴らしい掃除中雪か積もってたらとさうんむかるんだるよねねえ、地面がね<笑>全然取れない<笑>べったりついとる<笑>サナちゃんとデート風 <笑>彼氏彼氏目 線, 氏目線こんぐらいかなこんぐらい<笑>こんぐらいかな百 100… <笑>予想で二百メートルいや全然二百いってな い, ない。でしょハロー。あ本当だ。手前やったね。すごい。テイちゃん戻ってきたの？うんこの辺から戻ってきた。二人仲良く。 アプローチでう ま, <笑>うまいうまいいけ、うん、次は、さなちゃん、はい、アプローチ パーパッ、うん、ありがとうせソナちゃんに質問タイム何 さちゃん、福岡からね。ね、うん。今日、ね、福岡出身、ね、で今回たまたまね2頭でそう2てあって東京で3人でゴルフ久しぶりだよ ね, ね楽しみだったね、えー、最高3人でゴルフって本当久しぶりだねえしたことないよねあ の, あの番組でねは確かにいや次はパー3のホールへ行きます 1番ホーー3 161ールパヤド風がちょっと、ねうん、あるねうんいい感じ、うん、ナイスオンです。 ナイスオン2人ともナイスオン残り二ホール、ね、うん頑張ろう早、ね、い、やっという間ねっめメめだけどねうん次パー5だからスーって行けたらいいな、うん、二人ともナイスオンですありがとうございますいや、全然前半と違うよ ね、全然違ううん確かにちいちゃんからかな後ろから、はい、行ってみます失礼しますおっ o ナイスパー。 は冊売って。<笑><笑>最終ホールへ行きます。はい、行きます。バイバーイ。み<笑>なさん。さんお声掛けをお願いします。<笑><笑>ようこそ、最終ホールへ。失礼します。はい、どうぞどうぞ、いらっしゃい。パワーファイブ。はい。 484ヤード、はい、覚えてますか最終ホールでは<笑><笑>最終ホールでは、はい、ああなるっていうことを今ポイントが一ポイント差なんですけどここのホールではポイントがダブルアップしますえここもし同じスコアだったら何もないホールは き分けにはなんないですね。パーでも2ポイントつくんで。でね、確かに確かにです。意気込みをまずじゃんチエちゃんから。はい頑張ります。<笑>そうしてください。はいはい<笑>、はい、頑張ります。<笑>頑張ろう。<笑><笑>ずっと控え寒い。とりあえず目標は早く日向に行く。<笑><笑>なかなか。 よもうここ見てだんだんさヒカゲがあっちになってきたらさ早く行かないとヒカゲなくなっちゃうねえななゃうドライバーをどれだけ飛ばすかね<笑>早くヒカゲまたねくには右がワンペナーです左がオービーになりますあ<笑>きこちゃこっちこりまで<笑>こちらはい最終ホールです頑張ります聞こえてますかもうボイーは足ないぞ頑張って 大丈夫うん大丈夫ナイスショー見えなかった大丈夫おおナイスショーいい感じ難しい池があってじゃあちえちゃんははい<笑> うん、げてますねお日ですねうん、で<笑>よ<笑>はい。 イショーえー、どううしようン下まで飛んでるねあ炒めます。 ナイス行けな い, けな い, けないうん、ナイスーナイスですナイスですカートプリーズ、ね、鼻いからさ、やだいいね、真っ赤なお今、今週クリスマスやねそうだねどっ<笑>行く予定あるどっか行く予定はね教 え, 教えてくれないって仲悪いか ら, <笑>いから<笑><笑>ある 土日ね、そうれしいな。<笑> 103ヤード9番円はいうまいおいいおうまいナイスありがとう95キングはいあっうまいだ 止まったね。さっきやっぱさ前半と全然違うね。うん全然違う。ね、本当にあそこからカーンって行くね。行ったもんね。寒いです。 ス、うん、ありがとうがとうごと う, ごとうございましたお疲れ様です。 2人ともお疲れ様でしたお疲れ様でし た, で, したではちょっと場所移動して結果発表といきましょうはい<笑>お疲れ様でしたお疲れ様でしたではこれからリンゴルフアレンジマッチプレー対決、はい、宮崎千恵選手柳内紗奈選手結果を発表したいと思いますはい、はい、宮崎千恵選手、はい、獲得ポイント 3ポイント。柳井紗な選手獲得ポイントはい4ポイント、はい、ということで勝者柳井紗な選手です。めいすうおめでと う, とうございます。おめでとうございます。それでは勝利した選手には賞金5万円が与えられます。おめでとうございます。 ナ選手本当に本当におめでとうございますそれではまず本日戦っていただいた宮崎千恵選手はい試合を終えてどうでしたか今日はあんまりいいショットがなかったんですけど、はいまあ、私が悪かったのもあるけど柳井、はい、ちゃんの本当にナイスバーディー2連続が見えたのですごい勉強になったので、はいはい、練習してまた頑張りたいと思いますまた挑戦お願いします、はい その時私も MC として雇ってくれますか。<笑>雇います。ありがとうございます。<笑>ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは<笑>本日見事勝利を収めた柳内選手、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ご感想をちょっと一言お願いします。出差しのサンホールちょっとやばいな。なそうですね。思、はい、ったんで、うん、エンジンかけようと思って。頑張りました。バーディーに連続で。はい バディですごい見事四ポイント本当にあのショットはすごかったですよねありがとうございます、ね、<笑>おめでとうございます五万円、この賞金の五万円は何に使いたいんですかみんなでご飯行ってこいいですよな<笑>ちなみに明日です<笑>もう予定できてる ね, <笑><笑>でてるね<笑>明日みんなで使います<笑>ありがとうございますは報告しますねれ<笑><笑> 両選手とも最後まで真剣勝負ありがとうございましたリングゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございますこの動画がいいなーって思ったから<笑>いいねお願いしますそしてチャンネル登録お願いしますお願いします<笑>最後までご視聴ありがとうございました以上、ちえちゃん、さなちゃん、まおでした 拜拜。